医療センターだより医療技術臨床工学室についてお伝えします。 お話を伺うのは、え、甲斐院長先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、今回のテーマが、はい、医療技術ということですが、はい、まずここ麻生医療センターの医療技術の現状について教えていただけますか。はい、あの当院麻生医療センターは平成二十六年の八月に新築をオープンしました、はい。まあ、その際にあの高度な医療技術を提供できるという体制を整えてきました。うん でこの高度な医療技術を支えるために、えー、国家資格を有する31名の、えー、専門技師がいますがその専門技師の集団を医療技術部として創設をしました、はい、その医療技術部の中に臨床工学士臨床工学室というのがありますでこの臨床工学室には現在4名の臨床工学士がいますで4名の主な業務なんですけれども、はい 医療機器の管理メンテナンスそれから人工透析に関わる仕事、うん、それから新しい病院でできるようになりました急性心筋梗塞に対するカテーテル治療の、うん、などを担っていただいています特にこの急性心筋梗塞に関するカテーテル治療というのは、うん、循環器の専門医2人の医師のサポート、うん、それから医療機器の提供それから治療前治療後の 患者さんへのバックアップなどをしていただいています、うん、医療技術部に関しましては部長の穴井からから臨床工学士に関しては佐藤臨床工学士からお話をさせていただきたいと思いますそれでは医療技術部の穴井部長にお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まずこの「医療技術部」というのはどういった部署になるんでしょうかはい えー、と私たち医療技術部は、うん、そもそも5つの専門分野に分かれております、はい、で医療の高度化、うん、専門家が進む中で、うん、それぞれが日々研鑽を積み、うん、医療技術の提供を行っています、うん、でえっ、ー、とまあ私は放射線技師なんですけれども、はい、放射線室には6名の技師がおります、うん、で特にまあその中でもマンモグラフィーや工事場 MRI っていうのはあそ、はいはい、地域にはここの あそ医療センターにしかないもので、うん、あの地域医療の中核を担っているような次第です、はい、でその他に、うん、あの検査室というのがありまして、うんはい、その検査室では、うん、採血後の血液検査や、はい、心電図心エコーなどを行っておりまして。うんうん 特に血液検査っていうのは採血後すぐに機材が整っているので40分ほどで結果をお伝えすることができますそうすることで患者サービスにつなげるっていうような感じになっておりますでその他ですけれどもリハビリテーション室ではけがや疾患後のリハビリを行っておりましてまた栄養管理室では入院患者様のバランスのとれた 食事の献立指導やあと月1回ですけれども糖尿病患者様の食事指導を目的とした糖尿病教室っていうのを開催しております、うん、で、まあ、あの今回詳しくご紹介させていただきます臨床工学室っていうのがありましてその臨床工学室っていうのは、えー、と人工透析において、うん 透析中の機器の調整や管理などを行う透析室担当っていうのがおります。はい、それとともにあと手術室、病棟において有液ポンプなどの機器管理や調整、手術室でのサポートなどを担当する技師合わせて4名おります。 臨床工学士のお一人でいらっしゃいます佐藤邦明先生ですよろししくお願 い, いたしま す, しいします、えー、こちらの部屋にはたくさんの医療機器が並んでいらっしゃいます、はい、あの普段こちらを中心にお仕事をされているそうですがまず臨床工学士とはどんなお仕事なのか教えていただけますか、はいはいはい、臨床工学技師とはあの 医療機器のです、ねはいまあ、病院の中で医学と工学の知識を合わ、ねうん、せ持ったあの国家資格の一つになります、うん、であの病院の中ではあの生命維持装置、まあ、こういう人工呼吸器をはじめとした医療機器の操作や保守管理をです、ねうんうんうん、担当している病あの職種となっています、うんはい、あのこちらの医療センターには大体何種類、はい、何台ぐらい の, その医療機器がある、はいはい あの我々あの放射線の機械とかはまあ外してです、ね、われわれが管理しているもので300台近くあります、でその機械をまあ保守管理と、うん、とこちらの部屋でまあ貸し出し返却の業務を行っています。うん、あの佐藤先生は、不整脈治療専門臨床工学士の資格も持っていらっしゃるそうなんですが、はいはいはい、これはどんな特性があるんですか、はいあの まあ、不整脈治療ですねの中には薬物の治療とまあ薬物でない治療があるんですけどまあ薬物以外の治療でまあ主に徐脈の治療でまあ皆さん聞いたことあるペースメーカーという機械のでで管理などを行っているんですがまあ当院ではあのそういう機械の植え込みの手術の設定からですねあとは外来でフォローするチェックですねそういうものを担当してまあ患者さんがきちんとそういうですね動作をできているかどうかというのも見ています。 そのペースメーカーであの、はい、つけていらっしゃる方っていうのは、はい、結構、患者さんはいらっしゃるんですか阿蘇、はいまあ、県内でも、現在、当院で管理、まあ、フォローアップですね、うん、してる患者さん、60名近くいらっしゃるんですけど、うんまあ、その中でもまだあの熊本市内とかの方にもです、ねはい、通われてる方も多いので、うんまあ、地域ではかなりの人数の方がいらっしゃることになっています。はい あの今、ペースメーカーもどんどん進化してきて、はいはい、あの遠隔でチェックすることもでできるそうですねこれまでは外来チェックといって、まあ、病院に来ないとです、ねはい、ちゃんと正常作動してるかわからなかったんですけど、うんうん、最近ではあのご自宅とか施設からです、ねうん、データを送ってわれわれが病院でこうデータをチェックできるというシステムがあるので高齢、うんうんまあ、だったりとかです、ね、あのご遠方の方なんかはそういう機能を使って、うんあのまあ、外来に来る回数を減らした たりとかですね、ことも可能ですし、うん、まあ何か万が一トラブルが、うん、まあトラブルまでいかなくても設定を変えなきゃいけないような時も早めにですね、はい、あのアプローチができるようになってます。はい、あのもう熊本地震からですね、はい、2年が経過 と, としていますけれども、はい、やっぱりその。 一人暮らしだったり遠くにお住まいの方っていうのはなかなかその治療だったりやっぱり難しいところってありますかす、ねはいまあ、主にアスリオセンターが開院する前はこういうペースメーカーとか、まあ、それ以外の植え込み型除細動器というものもあるんですけど、うんまあ、そういった患者さんは手術をするにも熊本市内まで行かれたり、うんまあ、フォローアップをするにも。 都市内まで行って1日がかりで行ってたんですけど、うんうんまあ、こちらの病院でもそういうものが今、可能になったので、うんまああのまあ、今はです、ね、市内の方まで行かれなくても、うんうんまあ、こちらの方でフォローアップとかも可能になってますので、まあ、もしそういう希望の方がいたらまあ先生に相談をです、ねうんうん、一度していただければいいかなと思います、うんうんはい、じゃあ、今かかっている病院が阿市のほかにあってもその主治の先生に相談して、はいはいねあのはい、地元近くでそのフォローアップう、はい、そうですね 正常な機械動作をしてるかっていう確認のため、うんまあ、そこの部分だけでも結構ですし、うんうんまあ、そこは先生と先生でですね、うんうん、相談していただいて、うんうんまあ、そのためだけにしないまで、うん、今の道路事情の中ですね、うん、行かれるのがあるのでそういうことも可能に今ですね、うんうん、なっていますのでと、はい、いうところです、はいはいえー、今回は医療技術についてお伺いしましたがその業務というのが多岐にわたる本当に大変なお仕事なんですね。 あのこの今紹介しました臨床工学士という制度については昭和63年から始まった新しいえ国家試験の資格ですでまあ今後も医療技術の進歩に伴ってどうしても必要なえまあ私たち病院にとってもそれから診療する医師にとっても大事なパートナーだと思っています 特に当院では佐藤臨床工学士が中心になって救急医療に対する初期治療ということで、うん、BLS とか ACLS というコースがあります、はい、それも当院で独自に取得できるようなインストラクターの資格を持っていますので、うん、それについてはまた次回詳しくお伝えしたいと思います。はい 麻生医療センターだより、今回は医療技術臨床工学室についてご紹介しました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。